いらっしゃいませ。どこ行きますかロッテセンターハノ イ, お 願, ハノイお願いします。了解。どの国の人ですか ど こ, どこ行きますかお客さん、お客さん。て く, ください。了解。了解